次大陸で、これがスポーツマンシップ、と SNS 感動、日本人優勝者に届けた2位選手の行動。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュア次大陸選手権の舞台裏とは、フィギュアスケートの次大陸選手権が11日日本時間12日、 米コローラド州コローラドスプリングズでペアフリーなどが行われ、ショートプログラム、SP、周囲の三浦里来、木原隆一組、木下グループ、837.05 点、合計 208.24 点で優勝した。次大陸のペアで日本全発制覇の快挙。他国の選手がスポーツマンシップを見せたシーンに対し、スポーツマンシップだね。 感動した、とファンの間で話題となっている。キスのくらいに笑顔が咲いた。最終滑走で熱演したりクリュー。祝福が届いたのは暫定上位の選手が待つグリーンルームからだった。同一位だったエミリーちゃん、スペンサー・アキラ・ハウ組、米国。ちゃんがカメラに向かってハートを作ると、ハウは膝をつき、鼻を差し出すポーズを取った後に両手でサムアップした。 キスクラにいたリクルーは、モニターを通じて思いを受け取ったようだ。揃って笑顔を浮かべたシーンが SNS 上で拡散。日本人ファンからは、これがスポーツマンシップだよね。スペンサーくんがいつもお花をくれる W、一んにファンになってしまった。これ本当に感動しました。相手をリスペクトし合う。素晴らしいです。と感動を誘っている。